Thank、you 今、親方なんであ、でそですかうん私からって言ってくれる。いたい坂井田さん坂井ではい奥さん、これ持っていればいいですか、ね、あ、お願いしますはいじゃあ、お願いお願いたしますはい、はいはい、あ、急に…<笑>なんかテイストがなんか違う<笑>あ、どうぞはい<笑><笑>おはようございます指を引き寄せて いういタオルギャザーみたいな練習をしているとこうじゃないだけどこっちに行った方がいいね。動作は全部それでやれる人がこういう動作でこういろんなものを持ったりする人はできるでギリギリの背骨がここが押されるからギュッて反れるかそういうことささっきよりも動きそうな 面白いす ね, ねえ全然違います後ろに腕がある<笑> じゃなてデフォルトの意味ありなんですね<笑>ゆるゆるです<笑><笑>ゆるゆるって書いてありますね、はい、ゆるい YouTube もやられてるんです、ね、そうなんです笠寺子でもしよかったら検索してくださいありがとうごいます笠寺子です、えー、笠寺の街を、えー、応援してますサイホンイさんの方でもあの飲み放方をしてますのでもしよかったらあのメールからいただけると嬉しいですありがとうございます <音楽>はい。<音楽>はい <笑>もう何も考えないことです。<笑> 朝, まあ、朝一とかだと、うんこうまあ、対面して、はいこうまあ、お客さんと売り子の人が触れ合えるといか、うんうん、そういうのがやっぱ年配の方がやっぱ多いの で,、はい、そ, ういうでそういうのが大事かなーって。であのー どっちかっていうと、来るお客さんも、まあ、地元の人がやっぱり、うんうんうん、ここの場合、多いからあの、地元に根付いた催し、ねうん、であると思まうなって、であまうんでまあ、昔はもう、もっともっとあの店も、まあ、今40軒ぐらいしかついてないんだけど、その40軒よりも、まあ、はるかに100軒ぐらいついてた時もあるので。 それぐらいに、ね、商店街とか、もう一緒に盛り 上, 盛り上げて、また元に戻せたらいいなと思ってます、うん。すみません、ありがとうございます。一言あって言ったのに、<笑>長々と聞いてしまって、<笑>ありがとうございます。彼女が、えっ、ー、と、はい、物語のテープ。彼女が、はい、やってきたら、はい よ、right? うん、かった。 全員で何ぐら い, いらっしゃるか、ね、今は、まあ、30ぐらいが活動メンバーいるかなっていう。と、はい、ね、そおさんは、はい、どういったきっかけで一流始められたんでしょうかえー、と、うん、まず代表の、まあ、笠原出身の代表の江戸にあって、うんはいまあ、それの人とのつながりで。 イチリはこのチーム、イチリ。私は北海道で、今、北海道で、l チリはエサシで、t はこ t よう t 伝説を持っています。私はイチ i を使って、ファンの t うな伝説を持っています。私はイチリを Ichiri? I think、uh, Ichiri first is、uh, our fans,、mm. of course,、uh, a s big、ah. attraction.、Uh, and also, everybody in Ichiri is so nice、mm. and warm. It really、uh, feels like a family.、Mm. What do you want to convey, convey、mm. through dancing Ichiri? Maybe、uh, I think I would like people to know that no matter where you are、uh, in life or in the world,、uh, there's other people around you,、um, people that you can get close to, <laughs>、um, and you can always find people to be close with and have fun. So、uh, you're not alone and you can have fun and be active no matter where. で私は、はい、地元が南区なので、はい、南区に湯作チームがあるっていうことを知っててそれでなんか練習に遊びに行ったっていう。 おお誘誘いを私がっっっったただてとででですもも同じチームでやったんですそてし<笑><笑> 少年史みたいな展開をしてるんですね。笑えちゃったワンピー<笑>イチリの方が短いです、ね、あ短かまだ一二、うん、年しかないあそうイチリの僕は、うん、あの地元とのすごいつながりがあって、うん、このサデラがあるからこそできたチームであるっていうところがすごい魅力があってありましたでもやっぱり踊るのは楽しいんですけど、うん、イチリはカサデラの方たちといろいろと一緒にプロジェクトやったりとかできる、うん、<笑>かできる すごい楽しいです踊りの雰囲気がすごい好きだなって思ったのがあったのとやっぱセンスでなんか結構激しく踊ってるのが結構印象的でちょっとやってみたいなって思った 戦争をすはすごい難しそうでしたけどい<笑>すっごいいい難 し, いしい最初はできない で, すな今 で, もできない<笑>これちょっとやっぱ日によっては風がちょっと吹いちゃって難しいとこに出るとか<笑>そういう時はなんか対策とかはするんです か, なんか輪ゴムでちょっとくくっとくとか。<笑><笑> 困るしかないね。ククって止めるぐらい。うん、いやすごいですね皆さん知りの方たちのリアルな感じがまたいいですねで。体全体で表現をされてるのとかやっぱりいいですよね。熱が伝わってきます。親しい人に気軽に会える場所なので行けば元気になれる。 ところかなと思います一里とは、はい、大人が青春できる場所熱い思いを持った人たちの集まりかなと思いますね真剣になれるもう一つの居場所友達と楽しく運動ができる場所です、うん、一里とはかさでらい一里とはあったかい、うん、一里は大好きな場所です閉、うん、まりました<笑> はい。 <笑>もっと前ま ですよねいいお父さんいいお顔でした。 っう こ, のこれも、あのー、歴史ロマンの薫鉢って。 いうことで、もう歴史がすごくあるので、この町の、うん。ですからもう代々、えー、笠田工場のね千何百年の歴史があるとこなんでそういうところにいる商店街ということなんでその辺ね歴史っていうものはあの十一度小さい小学生の頃が感じてますのではい、スタッフ、それじゃですね今回このプロモーションビデオを撮ることによってどのような風にですね この商店街がですね発展していってほしいかというそういった思いをたこれは、まあ、見る人によってのいろんな感覚が違うと思うので一概に全員が全員というかどうかはもうもと私も分からないのでやっぱり出来上がりをその見た後で、ね、あの皆さん方がどういう感覚になるのかということについても、まあ、そこの 辺, その辺なのかなとはいうことですね。 じゃあですねもう枠組みを決めるわけではなくいろんな人がいろんな思いで受け取って見てくれればいいという、うん、そうですね、うん、いろんな捉え方があって、うんうん、一番、うん、あのご自由にねあの感覚を持ってもらって結構ですので、うん、でもやっぱりそのまあドローンの撮影 いうことに関しては、まあ今までの動画とやっぱりその角度が違うので、だからそういう意味ではあの結構今までそういったドローンで地元の知ってるところがね撮られるそのところってあんまり見たことないと思うので、それは見た人はすごく感激すると思いますよ、ねうん。ええ、六ノ市ですね、うん。行かせていただいた時に途中で看板がありまして、うん、あの円が集まる、うん。はい、うん、商店街、あったんで多少、うんはい、に。 いろんな優しい映が集まって、うん、今日のね、言れていろんな撮影手伝ってくれましたし、うん。本当にあの優しい街だな、うん、優しい商店街だな、うん、そういった思いが、うん。そして、ね、終始感じてました。うん、で最後に、マスターの美味しい焼きそばをいただきました本当にありがとうございます。<笑>あの、それはい、<笑><笑>まあ、ぜひともね、ええー、家<笑>まつ、ね。まだまだこれからすることになってますんで、<笑>じゃ、それも含めてね。えーはい みんなにいい気持ちになってもらえたらなと思ってますんではい。本さんどうもありがとうございました失礼しますえっ、ー、と、まあ、今回撮影に参加をさせていただいてまあ何より一番はその笠寺の商店街この街っていうのの魅力が私自身もすごく感じられたっていうところが 収穫の一つです。あの本当に人と人とのつながりとか、あの皆さんの活気のある雰囲気に、あの私も。癒しをもらったり、笑顔をもらったりと、過ごさせていただきました。ありがとうございます。まあいろんな人と会えて。改めて、笠部あの。人たちが、いろんなことやっている人たちなんだなあっていうのは分かった。P. V. がね、あの、うん、本当にコロナで、ね、いろいろ商店街が大変だった。 で、理事長からお声かけいただいて、うん、なんか元気になるものを作りたいねっていうことだったので、うん、で、まあ、今回、これができて、皆さんが関わった人たちが喜んで元気になって、あのまた外から見た人が、笠寺の方に足を運んでもらえるような助けになったらいいかなと思いました。どういう